私たちの秀夫君は、17年間の人生を大石管伝承とい う, う心臓病とともに歩んで高校生の時、ついに倒れ、旅立つことになりました。秀夫君が